平成30年9月1日と2日、第8回大阿蘇元気ウォーク2018が開かれ、天気に左右されながらも、大勢の参加者が、秋の風景が広がる阿蘇市でのウォーキングを楽しみました。今回で8回目を迎える大阿蘇元気ウォークは、阿蘇市が推進している健康づくりの里事業の一つで、出発式では、 阿蘇市健康づくりの里推進委員会会長の佐藤義之阿蘇市長が挨拶歌も披露し参加者にエールを送りました、えーね、また1日目には2008年北京オリンピック 4×100 メートルリレーのメダリストで熊本市出身の末次慎吾さんも参加それぞれのコースのスタートに立ち会い参加者をハイタッチで送り出しました 大阿蘇元気ウォークは20キロ、10キロ、5キロの3コースが両日別のルートで用意され合計6コースがあり九州各県を中心に遠くは秋田県からの参加者もいて2日間で延べおよそ1400人が参加しましたコースの途中にはトマトの丸かじりやきゅうりの漬物など阿蘇市の特産品が振る舞われ参加者は 疲れた体を癒していました。一日目はあいにくの雨模様となりましたが。末次さんは5キロコースを歩き。ゴール後、次のようにインタビューに答えました。はい、あの、僕はですね、あの、いろいろとこう。もとを通して。どちらかというと、元気をもらっている側なので、ね、まあ、あの、いろいろその。旅行だったりっていう、その。気持ちだったりっていうのはあるんですけど、それよりは。 まあ熊本の人たちに触れてね、元気に元気をもらって、うん、でまた自分のかけっこをするっていう。ことをしに来たのかなと思います。美、う、味、ん、<笑>しいもの食べられました。きゅうりと。はい、芋ももえと。ああ、はい。あとひび団子と、はい。あのあるもの全部片っ端から。<笑><笑>二日目はお天気に恵まれ、途中、国造神社などにも立ち寄り。黄金色に輝く稲穂を見ながら。 思い思いのペースで歩みを進めていました。阿蘇市の会社員、山室さんは、大きな籠を背負い、なんと8袋分のゴミを拾いながら20キロを歩きました。健康づくりや地域のためなど、さまざまな思いが集まって開催された大阿蘇元気ウォーク。参加者の皆さん、本当にお疲れ様でした。